いやー今日もいい湯だな。今日の戦闘激しかったもんな。勝 っ, った人なんだ。えお題。来たー。寒いよ。かき湯しやかき湯。ああ。暑<笑>い暑い。あちょっと暑い。<笑> そう、おし、綺麗なにかけてます。え<笑>じゃあ、じゃあ、じゃ、じゃ、みたいな。じ<笑>ゃ、ちょっとね、本当、あの、なんだろう。アドレッシブだからさ、アドレッシブだよねそう。オッケー、よっしじゃあい、いただきまーす。はい、気持ちいいね。うんね、気持ちいい、うん、でも、さっきと、お湯違うくない。なんかね、さっきほど、ぬるぬる感はない。この感じしちゃう。色一緒。 うん、なんか色とかは似てるんだけどなんかさっきの方がこう肌触った時のこうなんだろうな溶けてる感はない気がする、うん、溶けてな い, 溶けてない<笑>部屋の方が溶けて る, 溶けてる部屋の方が溶けるえもしかしてもう溶けるとこなくなったからとかじゃなくていやあれと一緒赤すりみたいなさああそうそうそうそうそう余分なの をーかしていやーなんかこう日常生活で凝り固まった健康貯金が覚えましたか隠されていきますね健康貯金私健康貯金がじゃあいつも盛り上がってるのかもそうかも健康貯金はその肩甲骨を上げ下げした時に、うん、上げ下げする時に使う筋肉だからこうグッと上げた時に収縮する筋肉というか硬くなるところが健康貯金私それ凝ってる凝ってるとかめっちゃ上がってる手がねたい肩こりのせいそこ凝ってるやっぱり、うん そこをいつもも、ね、やってもらうのそうマッサージ行くと大体気持ちいいところは健康貯金ですねあの声優じゃなかったえはい声優ですよね、うん、そう声優何の声優いやでもあのまだ1年目でまだ役をやったりとかはしてなくてまあ、ちょっと後ろの方でわやわやってしてる何系の人とかいやーでもうちの事務所外画が強いんで外画何外画機きえ アメリカ人が喋ってるとか、韓国人が喋ってるのを日本語に吹き替える。ちょっと練習したやつとかやりたいです。えぇ、ー、え<笑>いやいやいやそれよりもなんか声真似とかの方が面白くない何声真似声真似。なんかアニメのキャラの声真似とか。あ、どれできんのえ、なんかポケモンのニャースとか。あ、ニャーイてニャーイ あ、それ知ってるかもあ、でしょ知ってるかも聞いたことあるでしょほは他<笑>アニメじゃないやつがいいなんか男の子の声とか女の子の声とか練習しないのこういうでもなんか普段しゃべってる声が男の子の声みたいだからあ少年系そうそうそうそう確かに少年の声はえじゃあ少女やるからちょっと少年やって少うん、女も OK あだから即興ってことね OKOK めっちゃむずいじゃんえじゃあお風呂入ってくる少女やるわえ、それさ大丈夫なの婚ってこと婚<笑> 行くよ。はい。えじゃあ私がちょっとじゃあくつろいでる感じのところにやってくる感じね。分、うん、かった。はい。じゃあ行きまーす。はい。いやー今日もいい湯だなー。今日の戦闘激しかったもんなー。分 か, かった人なんだ。いやいやいやいやファンタジーでいいじゃんあーあーいい<笑>え。いやいやいやいやいや。一緒に入ろう。嘘。入ろうよ。えー、そんな積極的な<笑>。<笑> いるいるでもそういう人いるいかありそ う, いうはありなんかで す, すごいね、うん、面白い人なんだよそうかな普通でしょあのさジョジョの滑走路ああ、うん、も忘れられない自慢の滑走路うちの自慢の滑走路ちょっとうちの自慢の滑走路見してよしじゃあ行きまーすうちの自慢の滑走路行きますエアロスミスあ<笑><笑><笑>すごくないすごくない<笑> いやー面白かったいやもうねとにかくこう、うん、全身全力で<笑>やるよねや っ, ってるかいつも全身全力なの<笑>なんかそれでめっちゃ面白いなと思って誘った、うん、<笑>もうなんかちょっと面白いいいと思うお願います<笑>これからもこれからもよろしくお願いしますまたやんの<笑>一よろしくお願いします盛り上げてください頑張りまー す, ますああとなんかさなんかあったよね被るやつあそうだ、うん、面白いの見つけたの。 あの温泉に詳しいはずきさんにお伺いしますが、はい、これどういう時に被るんですかね戦いを挑む時ですね何誰と戦うの温泉で<笑>これ2個なんだよちゃんとえ？はい険しい顔険しいなにこれ<笑><笑>イエーイイエーイということでここはみずのさんの貸しきりら天風呂の独占独占でしたイエーイということで これが最上階の露天風呂の